田中です、えー、っと実は先週の入間式管理楽団の練習の時にそ、えー、の騒音日はちょっとあのなかったんですけどこのフィンガルの洞窟の話が出てですねなんかこのフィンガルの洞窟、まあ、このメンデルゾーンのこのフィンガルの洞窟っていう曲は、まあまあ、有名ですけども 実はあのフィンガムの洞窟っていうのはあの実際 の, あの場所っていうのは行くのは実は結構大変なことらしくてですねあそこに行くためにはまあ直接大きな船ではなんか乗りつけることがまあできないらしくて、まあ、実際には小船に乗り換えてで現地に行かなきゃいけないらしいんですね、まあ、ちょっとそれくらいちょっと大変な場所らしいんです。 でそこに行くためにでそのまあ小舟なんでまあやっぱりあのこう結構波がすごいらしくてでそうするとこう酔っちゃうらしいんですねでもうあれ絶対酔わない人はいないっていうふうに言われたんです。でそれを なんて言うんですかねこの、これ、本当かどうかしんないんですけど、確かに弾いてみると、確かにそんな感じなんで、ちょっと試しにちょっと 僕, ちょっと僕の下手くそな演奏ですけども、ちょっと弾いてみますね。どうも、これ、ちょっと出だし、ちょっと前奏の部分、省略しますけども、まあ、あの有名なところなんですけども、確かにこれ、聞くと、 あれはこのあの船酔い の, あの波に入れてこの船酔いでおえーっとしているところをイメージすればこれが弾きやすいと。ということで船酔いをイメージしてこれを 弾, き弾くといいんだと。ちょっ と, まあちょっとまあ冗談で言ったんでしょうけど、まあ、確かにそういうふうに聞こえなくもない。ちょっとこんな感じですかね。 ね、えちょっと飛んで。 間違えた まあ、こんな感じなんですけど、あのー、やっぱなんかこの、ダらだら、ダらだら、ダらだら、ダラだらって、こんなの聞いてると確かにこれ、船酔いですよね。どう聞いてもこれ、船酔いですね。ちょっと面白かったので、ちょっと皆さんにちょっと聞かせて、ちょっと下手くそな演奏ですけども、そんな感じの文をちょっと聞いてもらいました。もう一回やってみましょうか、この、どっから行こうかな。 もう こ, のここからしてもなんかそんな感じがしますね。 履きたくて履きたくてしょうもないというのが伝わってくるとそういうふうに思えばうまく弾けますとそういう話でした以上です